グローニングストアハウス来ました。どうテも光ってないね。この発電機を回しながら様子を見よう。中世、デススリンガーだね。鹿はどっちだろう じゃななかかったのかな破滅あるし発電機つけ切ろう早めの救助だねーこっちにも発電機あるかな 猫が反応した。来た。全身中ではまずい。 逃げて小屋をチェイスに使わなきゃいけなくなっちゃった小屋から離れたかなおお、回してくれてた。 近くにいるオブせが頑張ってる間に急がなきゃ頑張ってくれたなー仲間が近くにいるから救助任せよう。こっちに来てる。 ローリーごめんねローリーのおかげでつけれる僕をわれるか 救助者が狙われてるね仲間の救助が上手だからガンガン発電機触れるよく逃げてくれたね ここの発電機を回しながら様子見よう誰か追われてるキラー戻ってきてるまずい捕まった 半分切る前に助けよう当たらなかったのはラッキー早くあと一台つけなきゃいた倒れちゃってるなぁ このストライクは大きい他のみんなはどこで回してるんだろう逃げられたのはでかい僕が道壁するべきだったかなここをチェイスに使う そっちの発電機回ってそうだあと半分だね。 ノーワンありそうで怖いなー。一応ロッカーに隠れとこうかな。エースあさってる。位置バレてるから出とこう。バベチリで見られてるから治療はできないね。 銃声仲間が見つかってるああ治療施設家での仲間を探しに行こう奥側にいるのかなああうーんここ見晴らしが良すぎて射撃通っちゃうな 白エースは見つかってるから僕はいる場所をバレちゃいけないカラスでバレた 白エースがゲート開け席を引いてくれてる。今のうちにゲートへ逃げて僕は白エースのカバーだ。いた。 厳しいか撤破が失敗すれば終わりキラーもチャンスは1回どちらもミスは許されないだとしたらキラーが僕を狙ってくるタイミングはほぼ確実に当てられる瞬間その一瞬にかけるしかない